お顔マッサージが気持ちいいなどうもす あ, ー、まあ、あくび出ちゃう<笑>う っ, うあってくごはんごはん<笑> 取りにに行行っっっっった、たたたごご飯。ご 飯, ご飯取りに行ったよ、うん。ここへ行って。はいはい、たまたーややったねカメラがあります。 いちいち立ち上がらな食べれへんのかな。うん、<笑>バイバイ。バイ、バイ、バイ、バイ。なんそれ。<笑>バイバイ覚えてます。バイバイとお辞儀を覚える。なんそれ今のもう一回てる。 なにそれはじ<笑>めはこんな思いよね<笑>そうそ遠そうやでなんか<笑>頑張ろうこのお辞儀もここよ、ここよここよ見て<笑>すぐ苦労するよ<笑><笑>これならできるのこ違うのこれ一回、okay. い, いよこうしてよしれ<笑>ちょっとずつとね 動るよはいてよタッチしてペコリ俺が悪いっちゃうで。 自の人は悪いんや。分かりにくいから。教え方はなぁ。<笑>おかしいんだ。<笑> あ, いいあれなんかどんちっとね。はい。ボイボイの方が先かな。薄いや<笑>比べる比べるほどのあれじゃなかった、ね。ここまだよ。ボイボイ。ボイボイ。 <笑>そやんそんなん人のさじ加減やここでババイバーイ顔がてま小刻みにいれいいら何がよくない<笑> 終わり。終わり<笑>終わた？急に終わった。あ, あ, あカメラがはい。はい口あみた。ちょっとまだね。まだまだ。おレン君とかを撮影してるとさ、まだまだまだまだついついこう自分の目で見てしまうからさ、はいかか、気づくともうフレームアウトしていないんだよね。<笑><笑><笑>いないな。<笑>私もよく言うん。は い, いのー。 ななんか、つついいいいいいいいいこう見見ちゃいます、ね、そうそう自分で見たいよ、サ ー, ー, ー,、うんうん、ービスペースの上。